ちょっとさ今何もしてない時間なんですけどご飯ですけどカバンの中見せて<笑>全部すいませんピースしちゃって<笑>いやなんか多分みんな気になってると思うんだよねカバンの中でしょカバンの中その今もう動かさないでそのカバンをめっちゃ嫌だもんそのカバンの今何にも取り出さないでそっから結構プライバシーないですな<笑>いやカバンの中そんな見た い, い いろんなもん入ってそうなイメージを持ってると思うカンタのそのでっかいリュックの中に何入ってんだってとりあえずカバン最近買いました確かにその青いの見たことないえとりあえずバッグに今さっきまで入ってたのがえー、っと僕の今日初飯まだノー飯ですねミックスサンドねいやいやいこういうのはいいパソコンが入ってるいもう普通に出してってもう出したくないなこれノーカット出そうマジで あカメラ、うん、カメラ基本的に3台ぐらい入ってますねこのカメラはあれだねあ4台目 GoPro 機動力みたいな GoPro ねもうあとはもうあんま面白いもんないなノートノートっていうか白い紙白い紙ノートノートまあだからなんか注文したものとかさああ な, なるほどねはいはいはいはいはいここはなんだろうパソコンに使うコード あ、あこれもあります、ね、意外とお小遣い帳っていうのがこんな可愛いあとはえっ、ー、と、テーピングテーピングね足怪我しました<笑>いうの忘れてましたあの、歩けないんですよ今ね足削ってるもんねこれ動画にするとなんか面白くなくなっちゃうんで言わないんですけど歩けないレベルでマジで言いたいですあとはファイルゲームですねおプレイステーションビーター こここれれはスマブラととかやってるっててるね、これでまあ、そうね普通に別に動画とかじゃなくてゲーム好きだからっていうただただやってるやつね湿 シ, <笑>シップねあとこれ僕好きなの「誰も知らない世界のことわざ」えー、何それ誰も本絶対2冊ぐらい入れてるんですよ誰も知らないって何言っていいすか言って えー、世界に海はないあるわこれ今か僕が考えました道理で穴だらけだと思った泳ぎながら水を飲むいや待って待って待ってえっこれは本当です何どういう意味なのそれはん泳ぎながら水を飲むの意味を教えてインドネシアうん一度にたくさんのことを同時にできるああなるほどねうんっていうのからあ<笑>これ通用すんの、うん っていうの、ね、おもろいんだよ見ててペリカン半分に吹き飛ばしているもうこういうなんか意味わかんない、うん、ちょっと絵本みたいなやつですねなるほどあとは誰も知らない世界のことなんですねこれとか何自由な反逆の勧めなんか思想を強い人の思想強くないよ別に思想が強い人の本を忍ばせてるって<笑> そういういいことじゃない全部別に変なもん入ってなかったじゃん本の類はちょっと思想思想強くないよ偏ってる人だもいやい自由な反逆の勧めだよやばっ違う違う違う違う違う違 う, 違 う, 違 う, 違う反逆の勧めならやめた方がいいけど、うん、自由なだからいや自由とかも結構言い過ぎるとヤバい説あるからな<笑>自由って言葉いや違う違う帯読めは大丈夫だって帯読んでみて人生仕事人間変わることについて 大丈夫かえなんでいやいやいろんな本を読まないといけない月どんくらい読んでんだろう40とか読んでるかもすごっ日で割れねえぐらい読んでんじゃん そうね本人だけはお金かけるって決めてて。うんうん